はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、大和市にございます、7代目鉄面さんというお店にお邪魔しております。というのも、まあね、先日、えっ、ー、と、こちらのオーナーさんというか、店主さんから、えー、連絡をいただきまして、今日はね、食べに来たんですけれども、今ね、撮影の時間、えー、ちょっと営業時間外となっておりまして、お客様がいらっしゃらないので、僕もね、ちょっとね、喋りながら食べていこうと思っております。で、今回いただくのは、まあ、デフォルトのメニューを、 えー、3種類と激鉄ってい う, うめちゃめちゃ辛いラーメンがあるらしいのでそちらを合わせて4種類ねラーメンを食べていこうと思います<音楽> あ, ありがとうございますはい、はい、ってことで1杯目ね到着しました1杯目のラーメンですうまそう<笑>で今回はね合わせてご飯も注文しております 飲みちゃうと嫌いのでいただきますと うね、豚骨感はライト目ではあるんですけど前のね香ばしさがかなり効いているので食べ応えもあるし、うんまうん、うまいうんうまうんうま こちらすみません貝玉を割り方でお願いします。はい。うんうんうん、今ね替え玉が到着しました。硬さはね、えー、割り方で注文しております。 到着しました。二杯目がね、えー、塩のチャーシュー麺に磯海苔のトッピングでございます。よいしょーじゃあ、早速いただきます。うん、ああ、全然違う。あうまあ。うん。ああ。よいしょ。 塩の方がね、豚骨感がねちょっと増すんですけどクレディミーさも出てきててこれまたうまいね、うんうん、<笑>絶対うまいでしょこれ。 たびたびあの、替え玉を<笑>。お願いします。はい、はい、針金で、はい。ありがとうございます。次の替え玉は、えー、針金でございます。うん。いいわ。<笑><笑>うん。<笑>パツっとしたの、のいいわ、食感がいい。 あすいません。はい、ありがとうございます。はい、そしたらね、ただいま三杯目到着しました。こちらがね、味噌チャーシューでございます。これもね、いい匂いしてるんですよね。ー味噌うまいですね、味噌もうこれ。<笑>これハマると確かにずっとこれの人も多いかもしれないですね。 一番、まあ、クリーミーさとか濃厚さが際立ちます ね, ね。うん。あ、うま。うん。もともと味噌定番じゃなかった。 そうなんですかはい。あの、最初初めっと塩だけであの、鉄麺をやってた。はいはい。あフリの期間限定でやって、で、あのー、やめた後にお客さんからの取り直す。あ、な、<笑>味噌が食べたいんだと。<笑>味噌感っていうんですかね、その、豆というか味噌の感じと、やっぱ周りの香ばしさがすごく合いますね。白いご飯と一緒に食べたら、もうめちゃめちゃうまいよ、これ。<笑> 次もね、割り方でございます。せっかくなんで、こちらのね、卓上のからしたかな入れていきます。 はあうんはい、ありがとうございます。よいしょ、じゃあちょっとこれ切った。来<笑>ました。ええー、最後の四杯目ですね。こちら四杯目がですね。ええー、激鉄ラーメンという、まあ、激辛のね、ラーメンなんですが。 同じ同名のメニューは他店舗にもあるそうなんですけれどもこのね大和店さんで出しているこの激鉄ラーメンがおそらく一番辛いらしいです<笑>いやちょっとちょっと怖いですけど<笑>はい早速ね<笑>いただこうと思います<笑>いただきますこれスープ見えますかねこれ結構ね真っ赤なんですよねこれね場所場所見るとこう、ね、真っ赤な部分が結構ある感じです お、辛 い, いやこれあーあーこれ辛じんわりとかじゃないですけども一発目からベロをバンってきますねこれちょっと麺を、うん、美味しい辛さですけど でもやっぱ痛いですね豚骨<笑>のベースのこの甘みも残ってますしちゃんと豚骨ラーメンがあるんですけど刺激の方が強いですねやっぱり<笑>うんただ、うん、すすれはしないですね<笑>ちょっとうん<笑>そ う, ですうん、うん 多分確かに普通にちゃんとしした辛いいもも の, のチャレンジメニューぐらいかもしくはいということで、えー、ただいまね 4杯ラーメンをいただいてきましたが、どのメニューもね、結構ライトめではあるんですけれども、前のね、香ばしさが効いていたりとか、味付けによってはこのマイドさとか、まあ、濃厚さが全然違うので、ぜひね、あの皆さんもお好みのこの豚骨ラーメン見つけてみてください。絶対にうまいのが見つかると思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。口が回らない辛くて<笑>。じゃねー。